うん、けどい や, い や, い や, <笑>やめてください<笑><笑>はいどうも太郎ですはいどうもモキですということで今回初登場モキちゃんです、はいはいはいはい、モキです え誰とか言わないで、<笑>僕よりイのフォロワーいるんですい や, いやいやいやいや、具体的に何をされてる方ですか SNS モデル で, すですやってます、あと、ね、最近は YouTube も始めました。ね、ということで、初めたての新 人, 人ちゃんとコラボですよっありがとうございます、ね、胸元が大胆なね、こんな寒い時期に、やめなさいよ。 ということで、ちょっとねもちちゃん、結構モテますよねまあ、まあまあ今日渋谷に来たんですけどすナンパの経験ってありますかナンパされた経験ないことはないですねあるんですね、まあ、数え切れないほど言ってないじゃないですか<笑> 今日はね、そのナンパの対処法を伝授したや場合に行きたいです イ, イナンパってぶっちゃけだるいですよね暑いですね暑いですよねそう、ねねねね、やっぱナンパする男って大体ワンチャン目当てとかだと思うので今回はナンパしてきた男に今日生理中なんでって言ったら男、ね、全員シリ 電車に乗ってきてる人だ、ね、てとがりすぎ企画がい<笑>ということで、男の人に多分ね、モキちゃんが1人で椅子とか座ってたりした ら, ら、声かけてくると思うんですよ、椅 子, 椅子っていうか、もう、ハ、は、チ、い、前にいたらね、<笑>もう数え切れない男性が、<笑>で、全部ご飯行こうよ、一緒飲み行かないとか誘われると思うんですけど、そ<笑>のなんで、断ったら全員退くんじゃないかっていうです、<笑>自信はありますでしょうか。いやー まあ、帰ると思います、ね。帰りますか。じゃあ、じゃあいいんでっていう答えを待ってます。もし行けないんだと全然言っていただいて構わない。<笑>やめてください。<笑>さい<笑><笑>ということでそれではやっていきたいと思います。タロウ上あげ上げ。早速所定の位置に着いたモキちゃん。 そもそもナンパされるかななんて不安な表情も見せていたがカメラが回るとプロの表情にもしナンパされなかったらどげだしますなど笑顔で言葉を放ってくれたが絶対モキちゃん可愛いからすぐナンパされるよ大丈夫と笑い合ったそして数分が経ったその時 て場所を変更したモキさんすると近寄る男性がハローては今でのいやちょっと一回<笑>ってますそうなんですね飲みに行くんですか 時間いや私実は今日生理なんですよ果たして男性の答えは大丈夫よそういまうせ<笑>、うん YouTube 企画でしたもん。<笑> そういうことね。<笑> 2回目や。二<笑>回目なんです か,、うん、でういうか誰それもそういう一緒で、ナンバに行くんです、ね。<笑>ホテルの途中で、いきなり断ったこなん。<笑>ええ怖っ。それ誰なんだっけ<笑>多分、エリナユーチュー b e r で住んでる。<笑>じゃあ結構引っかかってらっしゃるんですね。<笑> ランチと友達食べ て, て, てたんだけど、はい、チキンカレーめっちゃ美味しかった、ね。<笑>あそれだけ。そうね。何？でも ね, <笑>今日ねチキンカレー食べてた。<笑><笑>これね美味しそう。友達渋谷住んでて。渋谷住んでるんですか？そう渋谷住んでて一緒に食べようみたいな。はい。食べて。誰がチキンカレー食べたいねんということで。 銀カレーの話が永遠と続くので早送りして大事な部分だけ流させていただきますマンモスマンモス確かにいや。こんな可愛くて声かけられないわけないな、ねうんね、いやいや怖いから可愛い可愛<笑>いってこと可愛<笑> い, いってことサワイブ検定3級3級微妙微妙ですねあとあのビキュアル いや、私今日実は生理なんですよ。果たして二人目は。あそういうこと？はい。ああ。ちょっと<笑> い, いいですか？私 YouTube なんですよ。あ、そうなの？そう。YouTube 恥ずかしいな。感じがしなくて。なんだっけ？生理って言ったら、はい、結果だけ、ま、今度にしてようって言われましす。<笑><笑> やっぱ整理だとダメですまあ後日改めてって、はい、撮ってましたととそこで撮ってえ全然カメラマンさんとか言ああ然 来ないから、まだなん か, そうなんかもうなんかどっか行きませんっていう流れで整理って言うじゃないですかだけどなんかずっと喋ってたんであなるほどなるほど、ね、なるほど、ね、急に「私今日整理なんですよ実は」とか言ったらなんかキモいじゃないですかあ確かにな流れ的になんかだから押してみたいなとさっきははいイケメンね、まあ、イケメンのお兄さんに隣に座られて、はい <笑>「何してんの?」って言われて「お兄さんこそ何してるんですか?」って言ったら「渋谷散歩してます」って言ったんで「珍しいですね」って言ったらっ言われてあいゃは言ってそしたらお兄さん「お姉さんは何してるんですか?」って言われたんでああ「私もフラット渋谷来て休んでました」なるほどね う, うまいねそしたら「え、はい、暇じゃない?」みたいな感じで言われてああああ「私も暇です」って言って。 そしたら、まあ、そこからなんか僕何歳なんですよああなるほどねの自己紹介みたいな話でからのバイトのでの体験談みたいな 話, 話されて<笑>何やねんそれ<笑>そっからなんかさ時間あるなら遊び行か、うんって言まなるほどね、はい、そういう流れですねそこはダメだったとです実際そ、ね、カメラが回ってたら行ってましたか カメラ回ってなかったら言ってたかもしれない。はい、ということで三人目でございますもう今、場所を変えたばっかりなのでこう、きよしこの夜を流しながらねちょっと時間稼ぎしていこうかなって思ったらおと音と音ととと男が来た来た来た来た何ですか来てくだんど<笑>間違 い, 違いますかうしようか 人ででででたんんすすすインか<笑>何食べたいいいや私、私、実ははは今今日、セなんですよン今日、セななよよ高身長ケメ目そんなんじゃな い, て<笑>ないやそそんんんななななじじゃない<笑>なんじゃいいいわ やめてやめて、やめてちょっと待ってくださいいつもやめ<笑>て嫌よすみません、これはあの YouTube の企画なんですけど、そいいですかなんか今、あのナンパの撃退法を教えてほしいということで生理中といえば、男はあの帰るんじゃないかっていう検証してて帰らん帰らん<笑>帰らん顔によるけど帰ら ん, 帰ら ん, 帰, らん帰らんくらい可愛かったと可愛かったら帰らん<笑>可愛かったら帰らん<笑> そ<笑>その先がななななくてもあ、あ、ないないあ、ん ん,、えー、あででいらんいいいけどいらえ<笑>〜YouTube って声優チューズにもういまされたわ。<笑><笑> まされたわ<笑>、えー あ, りうままありがとうございます。はい、ということで3人終わって結果は結果、はい、二人生理中とか関係ないですねで、1人は「あの、じゃあ後日で」って言われました。 関係ない関係ないんですね。可愛いキラは関係ないということでしたね。そういう感じでした。じゃあ最後に胸のアップで終わりましょう。<笑><笑>い や, やめな。<笑>